失礼ですお願いしますお願いします今紹介に預かりましたが、静岡県より本日、えー、初参加という形で、えー、やらせていただきます。私たちは郷土愛を独自の、えー、世界観で、えー、踊りで表現をさせていただきます。ぜひ皆様にもふるさとを思い出しながら、えー、参加してみ、えー、ていただければと思います。 演舞の最後に「は、皆さんにもぜひ参加していたただきたく、最後に、いっせーので」でという振りがありますのでその時には皆さんもぜひ一緒に手を振っていただけると助かりますぜひ楽しんでいってくださいそれでは参ります春の訪れに和葉を思う 「いつかと待ちわび」 第四幕。